いやみんな新しい水分補給の方法がまた一つ増えたのを知っているから知らないだろう教えてあげようもうすぐ教えてあげようねデ ィ, ディンポカリスウェットアイススワリー見えるかな見ての通り結露していてカチンカチンに凍っている凍ってたんだよさっきまででも見てほらほ ら, ほらほらほらほらほらほらほら 凍ってんのに動くのよこれが氷でもない液体でもないスラリーという概念多分このサイズで凍らせて売ってるっていうね、あのー、コンビニとかだとねアイス売り場の棚に置いてあります冷てこれめちゃくちゃあの消防士とかねあのめちゃくちゃこう外で暑い人とかのためにこう作られてる商品らしいんだけどなんかめちゃくちゃこうサイズ感可愛くない あとなんかこう、ここのさ、ディティールとか見てても思うんだけど、宇宙飛行士の飲み物みたいでちょっとかっこいいなと思って、ノリで買っちゃいました。ここか、額に乗せてもめちゃくちゃ、お冷た。冷たいし、何より、たくさん家にあってもね、賞味期限が長いので、めちゃくちゃいいかなという感じで、まあ、早速飲んでみましょう。五択はいいんですよ、五択は。<笑>気持ちいい。めっちゃくやすい。 かつて、裏も銀で、裏はね、凍らせたまま、もんで飲むタイプって書いてある。説明文があるだけで、こっちの表の方がかっこいいんで、こっち映しますね。だと、もんで出てくるの。ほわ出てきた。あ、なんかこれ見たい見なくていいか。なんか、すげえ不思議な液体が出てくる。うん、ま。 ポカリ味のアイスじゃん。こんな感じです。わかるかな。ほとんどもうスムーズーだけど液体の部分もなんかすごいあるって感じ。うん だなんて言ううでしょうね、はあ、いい表現出てこないやなんか「イモムシのポカリスウェット」っていう表現がバって出てきたんだけど別にそれ伝わんねえよ な, みたいな<音楽>まあおいしいん、ね、で食べてみてね。